ね。ね。ね。ね。<笑>え。いや、これもさ。うん。マジむずくね。これね、と、これよ、ここ、うん、ね、この二と。あ、じゃあ。えっと、二と二よ。このね、だって日本語で書いたらさ、もうこれ、二、え、む。 えと、ううんん両方そよあ い, いやもう合ってるかわからんもん。 g i f f i c u l t Very d i f f i c u l t No. Free s p e a c h g o o pronunciation. t e e n h n a m n Teeth. Name. Yeah. In name like anniversary. Right? Right. Yeah. Yeah. And this is. Name. Game. Name. Game. This is like. n e a h y n a h y n a h y n a h y e n n Yeah. y e n n Yeah. y e n h a Look like English style, right? n n n n n n d and a n n n n and and and and a n n n d a n n d a n n d a n n n n n n d a n n d a n n d and and n n n n n and and a n n d a n a n n d a n n d a n ねえね、え <sorry> えお前どっちしてんのね、okay, お前どっちしてんのね<笑>どっちどっちを言ってもわから<笑>んよ <laughs>、お前が。<音><笑>ね え,、ねえ okay? <s 音> にいまどっちどっち nhưng mà khi mà nói t i ế n g v i ệ t h ó là thấy l thấy t h a i t ừ là thấy là h ấ y là thấy là thấy là thấy là thấy là h ấ y k h ô n g ai h thấy là t ấ t là k h ó Kỷ niệm a n h nói à thấy là h ư kỷ niệm kỷ niệm Người t a cũng h i ể u là kỷ niệm Kỷ niệm、yeah. on the situation when you speak. Yeah. Nhiệm Kỷ niệm y e a h ấ y là t h e y là thấy l thấy l thấy là thấy là thấy là thấy là thấy l t h ấ h ấ y là t h h ấ y là t h h ấ y là t やっち、うん、こっちのいいよ こ, んにこっちはこっぱにゃにゃにこっちにゃ。っちはこっちはここっちこっちはこっちはこっちはこっちはこれはこっちはこっちうえ？こっって言われてはこっって。はこっちはこっちはこっちはこっうん<笑>、ねねねねね<笑> やっ